こんな質問をいただきました。童話が設立に関わったという噂がある幼稚園があります。調査していただけないでしょうか。で、ここで幼稚園というのは私立の幼稚園のことで、で、童話っていうのは、いわゆるブラク民、童話関係者っていうことなんだけども、結論から言うとそれを調べても意味ないですよね。 っていうところです。で、幼稚園じゃなくて保育園だったら、童話保育所っていうのがあるんです。で、これは童話対策で作られた保育所です。で、これは。 えー、同和が設立に関わった保育所っていうことになりますよね。だって設立するときにその同和関係の部署が関わって同和の予算が出てるわけだから、まあ同和が設立したっていうことになるんですよね。で、公立の保育園です。ただ、そういうのはね、今となってはもう閉鎖されてるか、一般化されてるんですよね。少なくとも、その、同和じゃないと入れない保育所っていうのはね、今もう公立ではないはずですね、うん。まあまあないでしょうね。そんなんやったら、あの、 訴えららられたら負けちゃいますからね、うん、だから今その童話の保育所とか幼稚園とか行ってもあんまり意味がないで私立の幼稚園だったらひょっとするとね解放同盟の人がやってる福祉団体があってそういうところが経営してる幼稚園っていうのはひょっとするとあるかもしれないけどまあでも僕もねじゃあどこっていうと出てこないんですよね。 まあそういうのあって、そういうものに関しては、まあ解放同盟が運営してるんだなっていう風な見方もできるかもしれないけども、じゃあ出自がブラックンだからということがあんまり意味があるとは思えない。これね、例えば幼稚園以外いろんな団体に広げると、例えばね、熱海の土石流の問題で、童話系列の会社っていう話が出てきたじゃないですか。新幹線ビルディングのことなんですけども。ここでいう童話系列っていうのは、経営者が自由童話会の幹部だと。 だから、童話系列なんだっていう話でしたよね。で、まあ実際その、童話というのをバックに役所に営業をかけてたわけだから、まあこれは意味のある話ではあるんですよ。で、童話会系の、童話会の会員の企業っていうのはまああるわけですよ。自由童話会、全日本童話会、それぞれに。それは、神奈川県でもあるし、山梨でもあるって聞くし、大阪でもありますよね。その童話会の会員企業。で、そういうのは、童話というのをバックに役所に営業をかけてるんで、まあそういうのは、まあ、童話 系の企業っていう言い方は穴がち間違いじゃないんだけどもじゃ経営者がねブ部ク出身かっていうとそれはまた全然違う話でだってあの熱海の新幹線ビルディングのね経営者の天野さんだってあの人別にブ部落民じゃないじゃないですかだからそういう意味でやっぱりその部落出身かどうかっていうことを調べることにあんまり意味がないただね、えー、企業連あるいは起連って言われるものがあります部落解放企業連合会まあちょっとね微妙に名前が違っ ものがあちこちあるんだけどもこれについてはですね会員企業っていうのは、えー、部落解放同盟の会員なんですよね 経営者が。鳥取県なんかだと、もうその会員企業っていうのは、いわゆるブラック出身者が経営者になってるっていう、まあそういう建前なんですよ。だから、えー、鳥取県にね、僕は昔情報公開請求したら、もうその会員企業名っていうのは出してくれなかったんです。経営者がブラック出身っていうふうにわかるからっていうことで。で、実際ね、僕もそのブラックの土建屋さん何軒かに、まあ、 四五軒ぐらい電話してみたんだけども、あなたのところ、ブラック解放、 企業連合が入ってますかって言ったらね、まあ、百発百中というか、まあ、あの、五つに五つぐらいなんだけども、うん、入ってるよっていう風に、普通に教えてもらえましたね。で、そういうところは、実際その入札なんかで優遇されてたしね。で、あと大阪とかその辺だと、あの、有名な話で、税務署に申告するときにフリーパスっていうのがありますよね。そういう密約があって。で、今でも、そういう企業連、記連っていうのは残ってて、 で、やっぱり税金なんかで優遇があるんじゃないか？っていう風には噂されてますよね。まあ、実際そういう団体が存続してるわけだから、何かしら美味しい思いをしようという意図があるんでしょうね。ただ、大阪とか京都に関してはこれもまあ言われてることなんだけど、別にその部落の企業が入ってるっていうわけじゃなくて、もうあくまで。それは建前であって、もうお金を払えばね。 え、解放同盟の支部長なんかにお金を積めば、もう誰でも入れて、で、税金で優遇できるっていうのは、まあ、ある意味、その業界では有名な話ですよね。ただ、まあ、鳥取県では、もう建前というか、まあ、実際、その、部落の企業がほとんどというか、まあ、全部ですよ。全部。その部落の企業が入ってる。だから、その経営者は部落出身なんだっていうね、ことなわけですよ。ただ、それももちろんね、 あの、解放同盟とか裁判所的な考えでは、要はブラクにね、本席移してで住所を置いたらブラク民っていう扱いになるんで、まあ、ただただ美味しい思いをしたいがためにそういうことをやってるっていう人もね、まあ、多分いるだろうと思うんで、そういう意味では、歴史的にブラク民かどうかっていうこととは、まあ、100% 一致するかっていうと一致しないと思いますよね。それでね、あと、童話系の企業といえば、解放同盟に中断された企業ですね。 えー、前の動画でも説明したんだけども、えー、っとね、ブラック地名相関を買ったら解放同盟から休断されて、同和問題企業連絡会っていうのを作らされたんです。で、そこに入らされた企業があって、その企業はブラック解放同盟の活動に協力させられたんですよね。だから、 あの皆さんがですね、どっかの企業に就職して、それでその、童話研修がしつこいとか、川口康史くんとか松村元樹くんみたいなね、自分部落出身って言ってる人が出てきて、その、童話の研修をやるとかね、講演をやるっていうのは、それはその、そういう、 解放同盟の言いなりになっている企業である可能性が高いです。だからそういう企業も同和系っていう言い方もできますよね。ただこれは明らかにね、その企業連なんかとは逆パターンですよね。解放同盟に弱みを握られている、いわゆる 一般地区出身者。まあ、これもね、厳密に調べてるわけじゃないから、相当怪しい話なんだけども、そういう企業が解放同盟から休団されて、解放同盟の言いなりにされてるっていうパターンで す, ですね。あとは、企業同水橋っていうのがあります。これは福岡なんかで、 強いらしいんだけども、これはね、解放同盟が作らせたんじゃなくて、役所が作らせた団体です。で、これはね、えー、解放同盟に好き放題させられないように、えー、役所があの、その企業に、その人権研修なんかをさせるために作らせた団体っていう意味合いがあるんで、その、先ほどのね、えー、同期連なんかよりは、ちょっとまあ、緩いというか、 まあ、そういう企業をね、同和系って言っていいのかっていうと、ちょっと微妙なところがありますよね。えー、宗教団体なんかに話を広げると、同州連という団体があるんです。これもね、解放同盟に弱みを握らされてる宗教団体ですよ。同期連の宗教版っていうのがあるんですね。で、一番、あの、顕著なのが、あの、新州大谷派ですね。で、新州大谷派の、えー、いわゆる、エタデラ。 あの大正時代に水平社に言われて大谷派が作らせたエタデラのリストがあるんですね。そこにあるお寺なんかは、 これは、まあ、ある意味、同和系って言えるかもしれない。ただ、じゃあ、そこの住職さんがね、じゃあ、解放同盟の活動に常に協力的かっていうとなかなかそれは言い難いんだけども、でも、解放同盟にシンパシーを感じてる住職さんだったら、まあ、それは解放同盟にべったりでね、その、エタデラということで解放同盟の活動に協力するっていうことがあるんで、そういうのに関しては同和系っていう言い方ができるかもしれない。ただ、これも、歴史学的な観点で言うと、じゃあ、エタデラの住職が、 どうかっていうとね、ブ落民クミンかっていうと、これは違うわけですね。だって、一応住職って身分としては僧侶なわけだから、少なくとも先民じゃないですよね。だから、エタデラの住職さんが、えー、ブラックミンかっていうと、そうじゃないんで、ここでもやっぱりね、やっぱりその団体の代表者がブ落民クミンかどうかっていう話とは、そごが出てくるわけです。で、また、企業の話に戻ると、例えばユニクロのね、柳井さんね、あの人は、 おじさんが童話会の設立者でブラックミンっていうことは、まあ、まあある意味有名な話なんだけども、じゃあ柳井さんがね、そういう童話会のイデオロジーに同調してるとは思えないんでね。まああの人はやっぱり金儲けというか企業経営に興味があるわけだから、童話系の企業をユニクロだっていうのもなんか違うと思うし、それは例えばソフトバンクをね、在日系の企業と言えるかっていう問題がありますよね。確かに孫正義さんは在日でね、まあ帰化してるけども、 でも、孫さんって結局、商売、金儲けに興味があるんであって、イデオロギー的なものが、あの人にあるとは思えないんで、でそこでソフトバンクを在日系っていうことに意味があるかっていう話なんですね。で、また宗教の話に戻ると、例えば LGA の設立者、これも部落探訪したけども、あれは、あの、長野の作の部落の出身なんですよ。高橋さんね。でも、高橋さんがね、じゃあその、LGA をね、 え、設立して運営するにあたって自分がそのブラック出身だとか、あるいはなんか童話団体の、イデオロギーにシンパシー感じてやってたかっていうと、またそれは違うような気がするんですよね。だから、LGA を童話系っていうのもな、また違うと思うんで、その、何が童話系とかね、童話が設立に関わったっていうことを言う場合に、その単純にね、その血筋とかね、遅延とか、あ、あるいは歴史的な意味でブラック民がどうかっていう視点で見るのは、 まあ、ハッチシって意味がないと思うんですよね。やっぱそのバックにどんな団体があるか、どんなイデオロギーがあるかっていうことが重要であって、だから単純にね、その生病法でですね、まあ、あいつの名字はそのどこそこの部落の特有の名字だから、あの会社は童話系だっていうふうに考えるのは、それは全然意味のないことでしょう。その全国部落調査によればね、その童話、 ブラック民っていうのが100万人で、ラムザイー先生の推定だと、も、ま、う、あ、それがね、まああっちこっち散らばってた人も含めて、まあ200万人とかそういう推定になるんで、そういう人が全部その解放同盟にシンパシーを持ってるっていうわけじゃないわけです。というか、むしろシンパシーを持ってない人の方が多いと。うん、圧倒的で、圧倒的ですね、そっちの方が。で、前に言ったあの、企業連についてもね、入ってるのはそのブラックの解放同盟系の あのその経営者の企業ってことになるんだけども、でも、鳥取なんてね、そのブラックは全国加入というか、ブラック単位で解放同盟に加入してるような状態なんで、じゃあ入ってる人もね、付き合いだったりだとか、あるいはまあ商売上の優遇って入ってるから、じゃあ全部は全部解放同盟の考えに共感してるかっていうと、そういうことはないわけですよ。で、同和会の会員企業にしてもね、やっぱりそこを、 ど、どこまでその童話っていうのを前面に出して営業するかっていうのは相当経営者によって温度差があるんで、そこもね、なかなか、じゃあ童話系かっていうふうにね、その判断していいのかっていうのもそれは難しい問題なんですよね。だからこの、童話が設立に関わったとか、童話系っていう言葉を使う場合は、まあその童話っていう言葉はどういう意味なのかっていうことをちゃんとね、理解しないとかなり危うい話だと思いますね。だからぜひとも皆さんね、 本チャンネルで学習していただければ、いただければと思います。ということで、今日はそのドアが設立に関わったという噂がある幼稚園という部分から、えー、いよいよね、話を広げてみました。